<音声>うん。<音声>うん 今ね、JAL が飛び立っていきましたね。いやー、びっくりしましたね。まさか、ちょっと今ね、ネットでいろいろ調べたんですけど、屋久島に飛行機が行く確率はですね、95.5% だそうです。ってことは、100回飛んで 4.5 回飛べない時があるということなんですけど、まさかその。 そこに当たたた。ると思っっってなかったですね。びっくりしましまもう頭ちょっとパニックになってても う, もう今日行ってからやることたくさんあったんでド ラ, イドライブしてね島を一周するはずだったんですけどもそれがもう夢が叶わなくなったっていうこう頭がモヤモヤモヤしてる状態でこうパニックっててちょっとそれでまあ搭乗手続きをまたしたわけですねそしたら16時20分の便っていうことでおいおい夕方かよと思ってですね 何にもできないの決定じゃんって思いながらですね搭、まあ、乗りあの登場手続きをしたんですけど今ね、ね落ち着いてここでねご飯食べて考えたら高速船ていうのもあるんですよ。フェリー高速船、飛行機で高速船だと2時間ぐらいで行くみたいなんですけど割高でここから、まあ、バスで移動してとかって考えると、まあ、到着する時間あんま変わんないなと思って。 で天気予報を見たらですね夕方に行くにしたがって風速が弱まってるんですよ、だから飛べる確率が高いんじゃないかなと思ったんでもう夕方の便で行こうとで鹿児島で、まあ、この中でねちょっといろいろレストランとかもあるからグルメとかもあるから楽しんでですねとりあえず時間を潰そうというふうに思いましたいやー、びっくりしたでもしこれで行けないとなるともう本当に旅が終わりで うん次の日、屋久島に渡って何をしようかって言ってもね、屋久杉を、縄文杉を見に来てるから、その夢が叶わなくなっちゃうんで、明日行っても、今日行かないと。帰りますね。今日、引き返してくるようなことがあればもう帰ります。なので、16時20分の便で、屋久島に飛んで、どうなるか。 お楽しみにしていてください。ってお楽しみじゃねっつーのよ。生きてんだから、マジで。本当に休みない中ね、休み取ってるんで、本当に勘弁して。もう本当勘弁して。もう。頼むよ。 はい紆余曲折ありましてやっとやっと民宿一八というですね宿泊するとこに到着いたしましたただいまの時刻は18時ですへえいろいろありましたやっと着きましたそしてね部屋食になってるんですよ それで、えー、これからお風呂に入って、部ア食、地元の幸が出るということでね、すごく楽しみにしております。そしてなるべく早く休んで、明日に、明日ね、4時半出発です。なので、えー、ここからですね、荒川と山口までは50分ということなので、なるべく早く休んで、明日に備えたいと思います。